はいおはようございますラスカルでございます本日の動画は、えー、ラーメンをね自宅で作っていこうと思っておりますもうねこの動画を公開する時は2021年になってると思うんですけど今日は2020年、えー、12月の29日ということで年末に向けてね、えー、年越しラーメンを作っていこうと思っておりますで今回ね使う食材はもう年末スペシャルなので金かぶた と青森シャムロックの2つを使ってラーメンを作っていこうと思っております今回のねスープは今日と明日と、えー、2日間炊いて作っていきますんで動画ね淡々とポンポンとカットしてって、えー、作っていこうと思います、えー、それでは早速調理に取り掛かりますまずはじめに今日やる作業が、えー、豚骨を煮ていこうと思うんですけど今回用意した豚骨が、まあ、こちらのねげんこつ 2kg と背柄 1kg ですね えー、こちらの2種類の豚の骨を、まず下茹でしていきます。ほほえー、はい、いってらっしゃい。熱いね。熱いね。はい、はい、はい、と。はぁ、と。はい、はい、はい。OK。じゃあこちらを、一旦ね、下茹でしていきます。あっぜ。はい。 こんなな感じでオッケーかをよいしょそしたらこちらの柄をね血合いとか臭みになる部分をよく洗い流してからこれね見えるかな100番から水出しで仕込んであるこの昆布水の方に柄を入れていきます いよいしょ あ, あこれで最後とはい OK はいということで今こんな感じでね、えー、鍋の方にガラすべて洗って入れ終わりましたここからね野菜を入れていきましょうまずは臭み取り用のネギ 青い部分ですねこちら2本分とこちらも、えー、臭み取り用の生姜と<笑>で最後にげんこつのね、まあ、尖りというか動物系の強さをまろやかにするために玉ねぎを2つ入れていきますよいしょよいしょとでこの状態でね今火をかけましてアクを取りながら約10時間ぐらいかな、えー、92度前後ぐらいで、えー、炊いていきたいと思います ということで、ただいまね、スープの方、えー、温度、今92度を維持しながら、えー、アク取っております。骨の方は、出汁がね、出るまでかなり時間かかるので、このまま、えー、スープをね、あまり混ぜないように、アクだけ取りながら炊き続けたいと思います。で、その間にね、えー、醤油、えー、塩の返しを2種類作っていきたいと思います。まず、1種類目が、お醤油ですね。 まずはお水を100と今回はねこちら日本一醤油の保育口しですねこれを400と、はい、で酒を40とこちらも火にかけていきますこれで醤油の火入れも OK かなーんんあ熱いねこれ熱いね でこちらの返しね、今回は濃い口醤油使ってるんで、角を取るために昆布と風味付けのためにこちらの干し椎茸も入れていきます。しそしたら、これで1日寝かして、醤油の返しの方は完成でございます。で、実際にね、ラーメンを作る際は、この醤油プラス、再仕込みの醤油を加えて、2種類の醤油を使って、醤油ラーメンを作っていきます。 熱くねこれまずは塩だれなんですけれどもこちらの方も昨日からね昆布でだしを取った昆布水を使っておりますまずはこれ火にかけてとで今回ねこちらのぬちますを使ってよいしょ 500g の昆布水に 50g の塩を入れていきますでそこに こちらの白しょうゆを約 50cc ほど入れていきますそしたらこの塩がねすべて溶けきるまで火入れをしていきたいと思いますよいしょ OK かなそしたらまたこちら器に移しましてと、うん、よしで最後この完成した塩だれの中によいしょ干し貝柱入れていきたいと思います熱 い, いんだよなこれ入れるの熱いな うほいっとそしたらこの塩だれもね1日ほど寝かせてホタテのだしを出して完成となります返し OK と熱いめっちゃ熱い<笑>乾杯<笑>そしたら今ね 麺30分ほど寝かせて終わりましたんで、これ、風を開けていきましょう。まずはこちらね、えー、全粒粉混ぜてない方ですね。うん。いい感じ。そしたら、まずね、この生地を半分に切っていきます。よし、OK。そしたら一旦、この、明太を、伸ばしてと。はい、はーい。よいしょ。 よいしょ。はいと、製麺機の登場でございますと。そしたらまず、圧延っていってね、これ、ローラーの方で圧をかけて、生地を伸ばしていきます。ボロボロじゃん。生地が全然まとまってないね。よいしょ。で、これね、伸ばした生地を合わせてと。 うわっちこったいいいいいいいいいよいしょおー麺できてきたね麺面短っ い, いやこれ製麺ってむずいないや製麺むずいなんとかね今できた3玉に ちょっとね、打ち粉まぶしてジップロックに保存しますいよとりあえず3玉完成6つ<笑>よいしょん。つえつんとよしいしょと OK よいしょよいしょと OK ああ大変 いやあ、製麺って大変だね。麺、はい、OK。よし。あ。やっとできた麺。こんな感じ。ただね、やっぱりズブの素人の素人なんで、マジでね、ロスが多かったわ。全然できない。<笑>そしたら、こちらの麺は一晩寝かしておきます。続いては、こちらの全粒粉なんですけど。いやあ、さっきのからね、 うまくいくか心配だね。まあ、完全にあの袋入れてからね、多分生地まとめるのがね、弱かったね。やっぱ割れてたから、加水もね、気持ち低めなのもあって、面とかが割れちゃってたんでね、ローラーに入れた時にすげえバラバラになった。<笑>こっちは大丈夫かな心配だよ。あ、でも、やっぱりさっきに比べるとね、かなりまとまってるな、生地が。 したらまた同じように生地伸ばしていきますあ、全然ダメかもボロボロだパラパラすぎてね生地になってないねなってないね<笑>やっぱりこれ生地をまとめるときに加圧が足りなかったっぽいですねいやーこれ生命はもっと勉強しないとダメだねうんやっぱ触った感触も全然違うわ 麺の質感が。これ、茹でたらちぎれる気がすんな大丈夫かな今日はね、こうやって麺打ってて思うけど、マジでね、粉だらけになるし、家で、製麺はね、するもんじゃないね。やべえわ。<笑><笑>はい、ラスト。ラスト、大丈夫かこれ。これ、大丈夫、うんうん、ああ、熱い。汗かいてきた。 あ、でもこっちはいい感じかも。あ、いい感じだね。あ、でもなんか、水の混ぜ方も違かったのかな。こっちの生地の方がね、粘りがあるんで、楽しい。めっちゃ楽しい。よいしょ。よし。そしたらこれ、圧線ラストだね。よいしょっと。OK。切った切った。うわ、ダメだね。いや、ダメだね、これ。 今日の製麺ね、自分で言うのもなんだけど、ひっどいわ、これ。<笑>よっしゃー。わー、できたー。はい、ということで、今ね、麺、ね、打ち終わりました。疲れた。<笑>今、すべて麺、打ち終わりまして、えー、スープ、あとね、今日まだ4時間炊かなきゃいけないので、 今日のところはこのまま動画を終了して、明日また作りたいと思います。それでは、えー、また明日。はい、ということで、二日目になりました。えー、今日はね、お肉の方入れていきましょう。まずは、こちら、えー、青森シャモロック、えー、1羽、丸鶏丸ごと入れていきましょう。よいしょ。足が入らんて。<笑> まあ、溶けたら入るんでしょうで続いてこちらですね、えー、平田牧場さんの、えー、金かぶた、えー、肩ロースでございます今回はこちらのお肉を2キロほどね用意したのでこれも全部入れていきましょう2キロ2キロドンとドンとドンとドンとよっしゃ全然生いきらん 温度計とそしたら今日もねこちらを約90度ぐらいの目安で、えー、炊いていきたいと思いますうまくなってくれ<笑>はいで今ねきのうの製麺がめちゃめちゃ悔しかったので再度製麺しておりますよいしょおなんか今日は昨日よりうまくいってる気がする 気がするだけかもこっちやばいなやっぱ水がうまく混ざってないっぽいですね場所によってねこの水分の量がちょっと違うっぽくてあこっちダメだなよいしょまあ昨日よりはいいかもうん弁天もいい感じかな昨日よりは よしうん昨日のがねなんか悔しすぎたから今ねマジで作り直してるんですけど動画だよねってぐらい喋ってないよね大丈夫かな<笑> またうん、はいということで今打ち直した麺完成しましたよかった、まあ、昨日よりはねある程度うまくいった感じではあったんですよね打った感触としてはまあまあこっちの方がうまい麺になってると信じて、えー、こちらの麺もね、えー、使って食べていきましょう で、これ最後作るの忘れてました、えー、香味油作っていきますそしたらまずは鶏皮ちゃんをじゃっとうんこんなもんかなそしたら鶏皮に火入れていきますめっちゃ凍ってんだけどやばいやばいこれ時間かかるわよいしょはい 今こんな感じでだいぶね飼料の方が取れてきましたんでこれを一旦その鍋に移しますよいしょ鶏皮がマジでうまそうなんだけどこれめっちゃうまそうあうまっ 自由の方にネギを投入してとそしたらここから再度火をかけて、えー、ネギのね香味油作っていきたいと思いますネギ入れすぎたなそしたら今これ火入れし始めてから2時間ほど経ちましたんでお肉抜いていきたいと思いますいいよこれさすがにね丸鶏はチャーシューに使えないんですけどロースは チャーシューに使おうと思うんで一旦かけてとはいと今ねちょっとこっちのほうでチャーシューのたれ作ったんですよえー、醤油と酒に生姜とネギをあえたものでございますこちらのチャーシューだれでね今取ったチャーシューをつけていこうと思いますよいしょはい ここからね、1時間ちょいぐらいつけていきたいと思いますたらこの炊いたスープこ、えー、しながらね移していきますよっよっしゃってことで、えー、スープはねこんな感じで完成でございますあとはね今この作ってる香味油と え、チャーシューの方が出来次第ね、ラーメンを作っていこうと思います。なので、えー、時間飛びまーす。はい。そしたら、準備すべて整いましたんで、ラーメン作っていきましょう。で, でね、最初は、こちらの、えー、昨日打ったね、通常の麺ですね。こちらを茹でていきます。で今測ったら、えー、これ一杯目はね、茹で前で 300g ですね。よいしょ。 まあ、通常のラーメン屋さんの2玉分、もうちょっとあるかなっていうぐらいですね。まず1杯目に作るのがこの醤油なんですけど、えー、昨日作った醤油の返しを、えー、15cc で1杯と。で、ベッドで、この再仕込みの醤油ですね。こちらも 10cc と。で、先ほど作ったね、この香味油。これを、よいしょ。10と。 いや、なんか、製麺までさ、1から10まで全部自分でやると楽しいね。ちょっと、調子乗って飲んじゃおう。ふい。<笑>で、これね、最後、スープの調味料なんですけど、これ、三黄糖ね、少し入れちゃいます。そしたら、最後に、えー、スープを 300cc と。完成したスープはね、こんな感じですね。 ちょっと映ってるか分かんないんだけどはい色味見た目はねめちゃめちゃ綺麗でございます麺もね、えー、早めにあげちゃいます撮影ですぐ食えないんでよ っ, う, っうんうんただ先ほど作ったこのチャーシューねでか<笑>チャーシューでかよいしょでこれ、ね、ちょっとね 味玉作ったんですよ。これ味玉を乗せて、ちょっとアーリーレッドを多めに、最後に彩りで三つ葉を。よいしょ。味玉もう一個いっちゃおうかな。二個で。はい。こんな感じで完成いたしました。金かぶたと青森シャマロックを使った醤油ラーメンでございます。さあ、向こうで食べていきましょう。よいしょ。はい。ということで、今ね、ラーメンやっと完成しました。 昨日は11時間煮て、えー、今日もね、4、5時間ぐらいやったラーメンでございます。よっしゃ。こんな感じ。長かった。<笑>ちょっとね、早速食べていこうと思います。いただきますと。ちょっとこれ、ひとまずスープから。あ、うまいわあ。めっちゃうまいじゃん、スープ。豚と鶏のシンプルな味なんですけど、やっぱね、 うまに厚みがあるんでちょっと麺いってみようこれ、はあ、初の自家製麺だよ<笑>よいしょほいっとうんしっかり染まってるあうんあうまいうまいしっかりねうまいんだけどちょっとねやっぱり麺の 厚みがありすぎたかなもうちょっと細麺でよかったかもしれない見てこのチャーシュー見えるかなめっちゃめっちゃうまかったさっき味見したらこれがね一番うまいかもしれない<笑>うーんうめえなんじゃこりゃうめえ 今回ロース使ってるんですけどさすが金かぶためっちゃめっちゃ柔らかい製麺からねスープまで初めて一通り全部作ったものって考えたら合格点ではありますけどやっぱりね全然ねお店に追いつけないですねいい食材使ってもこのね仕込み方とかやっぱり家庭じゃなかなか難しい部分があるんで追いつけないなもうちょっとね研究して作んないとダメだこれは。 卵どうかなおあああ、うんうんうおいい感じじゃんこれとろだいぶ君の柔らかさこれプルプルだよプルプルうまそううんうまっ今回の味玉は白だし、お水、砂糖 だけで付けででたやつなんですけど十分美味いシンプルでいいわうんうんはいということで今ね1杯目完食いたしました続いて作ったね塩ラーメン作っていきたいと思いますいやでももう満足してんだよな えー、そしたら、えー、2杯目の塩作成に入かますよしまず麺入れてととりあえずこの塩だれ、えー、こちらはね 30cc ですねでこっちはシンプルに、えー、この香味油2杯入れて、えー、終わりでございますはいそしたらまたこちらにスープを入れてとこちらが、えー、塩のスープの感じですね めっちゃ溶けてんじゃん。めっちゃちぎれてんじゃん。ちょっとね、正直これはね、麺になってないわ。ああ、これ失敗作だなー。でもね、塩食べたいからやっちゃう。<笑> ま, あまあまあまあまあ、そんな時もあるでしょう。はい、ということで、えー、こちらのね、塩も完成いたしました。早速向こうで食べましょう。いやあ、これ失敗だー。 はい。ということで、2杯目完成いたしました。2杯目がね、こちらの塩ラーメンでございます。ただ正直、さっきね、麺揚げた時に失敗したと思った。うん、麺がね、麺じゃなくなってました。まあ、ただね、この全粒粉、味はわからないので、ちょっとね、このスープと一緒に食べてみましょう。改めて、いただきます。じゃあ、2本目、いこう。あ<笑><笑>。 あ, あスープはうまいアスタラッとしてますけどねあのホタテの貝柱の香りは映ってますねどうしようこれ麺すすれないんだけど<笑>いっか あ, あ味はうまいな中華麺とほんとおそばの間って感じ香りはねしっかり出てますし香ばしさとかねただどうやってこの形を保つか。 うん、いやこれ悔しいなちょっとねあの全粒粉を使った麺の作り方勉強してまいりますスープにすげえ小麦が映っちゃってるむず<笑>これチャーシューうますぎんな金かぶたうまいうんうんはあうまかったごちそうさまでした はい、ということで、えー、ただいま、ラーメン2杯食べ終わったんですけど、僕のね、この調理方法とかの、まあ、経験不足っていうのかな、それによって、あんまりね、思ったほど材料の旨味が引き出せませんでした、正直。もっとね、こう、普通の食材を使って、回数こなしてね、こう、旨味の引き出し方を覚えないと、とてもじゃないけどね、扱えない商品だなと思いましたね。次こそはね、まあ、納得ができるような、うまいラーメンが作れるように、